不動産屋にこの物件ある場所は童ア地区ですかというふうに聞いたら、どう答えるでしょうかね。一応もね、法務省だとか、あとは各自治体の指導、あとは国土交通省の見解、まあ、公式にはそういうのは答えられませんと。まあ、答える必要がないと。 答えてはいいいけなな、まあ、そういうことなんですねだからお客さんに対してそういう質問には答えられませんっていうのが正解というふうにされてるんだけどもじゃあ実際問題そういうふうに答えるのはね難しいと思いますよ客商売なんだからその答えられないっていうのはそれは知ってるのに教えないっていうよう な, なんかそういうふうに捉えられてしまうのでまあお互いモヤモヤしますよね。 でまあ、そういうことを聞いてくるお客さんがね、それで諦めるのかっていうところもありますよね。で、実際ね、不動産屋さん、僕、何人かに聞いたことはあるんだけども、そもそもそういう質問をされるっていうことって、めったにないそうですよ、まあ、地域にもよるのかもしれないけども、1年に1回あるかないかじゃないかというふうに言われました、まあ、でも絶対ないっていうことはないわけです。じゃあそういううういい場合にどどするかというところなんだけども 察してくださいみたいな感じのこともあれば、まあ、本当にね、ああ、東話地区ですよっていうふうに答える場合もあるらしいんだけども ね, でね、ここにちょっとね、参考になるものがあるんですよ、平成25年6月18日、回答書、鳥取市長、竹内勲様、当時の鳥取市長ですね、回答したのは公益社団法人、鳥取県不動産鑑定士協会。 固定資産税の評価外における標準宅地等の鑑定評価において、同和地区であることがどのように影響するかの問い合わせについて以下のとおり回答いたします。 不動産鑑定士が標準化学の査定において、同和地区であることを理由に価格を上就させることはありません。そもそも鑑定を行う不動産鑑定士は同和地区の場所を認識していません。いや、すごいですね。こういう質問をする鳥取市もすごいんだけど、この回答っていうのもね、なかなか、えー、立派ですね。同和地区の場所を認識していません。 うんまあ、知らないっていうことなんです。でね、これは、ね、本当だと思いますというのもですね、まあ、鳥取市の話なんで、鳥取市だとね、まあ、部落って言ってもね、まあ、郊外にあるのと街中にあるのともあるんだけども、だいたい郊外の部落ってね、市街化調整区域になってるんでね、あんまりこう売買自体がそもそもされなくて。 あんまりね、そこで不動産鑑定士が出てくることってないんじゃないかなっていう気がします。むしろね、問題になるのがね、一番その取引が行われるのが、あの、西本寺のあたりですね。あの、鳥取市の人じゃないと知らないだ、知らないだろうけども、西本寺楽島っていうあたりが、そのあたりがね、もう街中の部落で、鳥取市では最大の部落になるんですよ。ただね、行ってみるとですね、ほんと街中なんですよ。で、あの、あの城北高校って知ってます あの相撲で有名なところなんですね、あの逸ノ城が出たところですね、あの辺り、あのあの有名なあの暴行事件があったちゃんこ屋なんかもありますよ、あの辺りが西本寺、だけどね、実際、あの西本寺の辺りでね、じゃあ、どの範囲がね、童話地区かってね、分かんないですよ、本当に。 だから分からないっていうのはね、これ、正直なところです。西本寺、田の島のあたり、あのあたり、部落だなっていうのは、まあまあ知られてるんだけども、じゃあ具体的にどの範囲かっていうとね、それは答えられないっていうか、分かんない不動産屋さんでも。で、あのあたりの物件って結構売り出されてるけども。 あの僕は聞いてるのはね、じゃあ、そのこの物件、童話地区ですかっていうふうにね、そういうふうに聞かれたらですね、まあ、不動産屋は知らないって答 え, 答えるか、まあ、地名としては西本寺だけど、ここはブラフじゃないみたいな、なんかそういうふうに答えるっていうふうに僕は聞いてますね、まあ、そもそもね、もう特措法切れてるんで、正確には童話地区ってまあ存在してないんですよ。だかからその国土交通省なんかのね 公式見解では答える必要がないって言うけども、えー、それは間違ってますよね。知らないっていうか、童話地区じゃないっていうふうに、ね、はっきり答えちゃっていいわけです。別に嘘になんないから、それね。だから、そのあたり参考にしてください。でこの、ね、続きがあって、えー、確かに品質標準価格の査定に用いる取引価格と地域要因の比較における地域の名声品位という。 品ととという地地域要因に実際上同和地区であるここは影響を及ぼすす考えられますしかしながら、取引価格については、個々の取引事例における売買当事者間で、童話地区であることが考慮されていることもあれば、考慮されていないこともありとか言って、ですねえ、まあ、そういう感じの文章が続くんだけども、これ、するとでする、ね、と、童、ま、話、あ、地区だろうと、ですねその市場原理に従って売買されるんで、童話地区だから安いとか高いとかそういうことはないです。 っていう、まあ、そういうううそ答えなわけですただまあ実際問題っていうところになるとまああそこはブラックだなっていうことは不動産屋も分かっているとうんただじゃあ具体的にこ、まあ、ピンポイントにねここって言われてここが童話地区 で, でそこの価格はどうこうっていうことはま あ, なあまあ不動産屋としては言えないというか分からないっていうのが正解なんです結局、まあ、最終的に値段をつけるのはお客さんっていうこともあるんでね で、まあ、この辺りからはちょっとね、法律論というか、僕の所感になるんだけども、まあ別にその、同和地区っていうのもね、まあ分かってる場所もあるっては、あるとし言えばある。大阪市なんかはその、50年の歩みっていうね、あの、大阪市人権協会のね、差しが出てるわけだから、まあその、2000、 三年の特措法が切れるまでの同和地区の範囲っていうのはね、かなりね、分かっちゃってるわけです。中にはこの地図があってね、そこに線引っ張ってあるようなのもありますからね、京都なんかね。えー、ただまあもちろん今はも潜りつきれてるから、同和地区ないって言ってもね、別に嘘じゃないんですよ、全く。 うん、で、じゃあでも、その、童話地区の範囲はどこかっていう、答えたらいけないっていう法律もないわけです。まあ、答える必要はないっていうのは、まあそうなんだけども、じゃあ、答えちゃいけないっていうことになると、それは別に法的根拠もないんで、まあ別に、その、ここ部落だよ、ここ童話地区だよっていうふうに別にね、不動産屋は答えるのは別に、そう思ってるんならね、そう答えるのは別に構わないとは思うわけです。 でこれはね、僕、裁判所なんかにもね、苦言を呈したいんだけども、いわゆる事故物件ってあるじゃないですか、あの人がね、自殺したとかそういう物件ね、そういうところに関しては、なんか告知義務があるでしょ、でそれも理屈としては、そういうね、えー、そういうなんかこう、不快を、模様は、その瞳にね、こう不愉快を、模様不愉快をね、 思い起こさせるようなそういう歴史的背景のあるような時あの物件っていうのはそれは告示しないといけないっていうようなねまあ、そういう告示義務はあるんですよでもこれってね言ってみれば迷信ですからね別に幽霊が出るわけでもないし、うん、でもそういうことでもね一応告示義務があるっていうことになってるわけですでその一方でですよその同和地区のことについてねもうそこに住んだらなんか差別されるだの不利益を被るだのって言って 言っておきながらね、そのことはなんか、告知しなくていいっていうのはね、僕、それ、大いなる矛盾だと思います。告知しなくてもいいっていうんだったらね、いや、別にそんな童、ね、話地区だからっていうことは、別にね、そんな人にとってはどうでもいいような問題なんだっていうことなわけですよ、本当に。まあ、こういうことを言うと、マイクロアグレッションとか言って言われるかもしれないけども、そういうことを言わざるを得ないでしょ。じゃあ、まあ、それでもその部落っていうのはね、そんな差別されてるんだとか言って、言い張るんだったら、 じゃあだったらね、そのね人がここで人が首 つ, 首つったとかね、なんか心中があったとか、ね、殺人事件があったとっいうのもう、そういうのもね、酷似しちゃいけないっていうことにしたらいいんじゃないですか、まあ、そういうのも、ね、差別だから、ね、そういうなんか幽霊が出るみたいな、そういう迷信にね、とらわれるのは差別だから、そういうのもね、酷、え、似、ー、しちゃいけないっていう風にならないといけないのに、まあ、そこがね、僕、大変ね、矛盾してると思う。 うん、だから僕はどっちかっていうとね、裁判所っていうのはやっぱ科学的な判断をしないといけないと思う、そんな人がね、そこでしんあの自殺してたからって言って、えー、別にね、告知する必要ないと思いますよ、ね、だからそれと同じように、別にブラフだからっていうことで、別に告知する必要もね、ないとは僕は思うわけですよ、まあ、一方で、別に告知したらいけないっていうことでもないわけですね。 うん、そのなんかね、例えばその不動産屋さんがもともと自治体の職員で、そこが同和地区指定されたっていうことを、ね、知ってる、あるいはなんか家にそういう書類を持ってるとか、そういうんだったら、うん、ここはね、あのここの、ね、市によって同和地区指定されてますよ、確かにとか言ってね、言うのは、ね、別に構わないわけです、まあ、その先にどういうふうに判断するかっていうのは、まあ、お客さん次第だと思うんですよね。 とということでねまあでもね、まあ、一番無難なのはね、わからないっていうかその、いや、童話地区じゃないですよっていうふうに言うことですよね、あそこでね、いやいや、違うだろう、ここは確かに童話地区だろうとか言ってね、食い下がってくるお客さんはそ頭がおかしいと思うだ、だったらなんでいちいちそんなことを不動産屋に行って聞くんだっていうことになりますからね。うん とといいうことで、えー、不動産屋の皆さんあの参考にしていただければいいいと思いますあのだって本当にあの答えられませんっていうのは絶対僕ト ラ, ととトラブルのもとだと思うのでトラブルのもとだと思うのでこの童話、えー、地区の場所を認識していないと、ねまあ、あるいはここは童話地区じゃないよ、まあ、そういうふうに、ね、はっきり胸を張って答えていただいたらいいんじゃないのかなというふうに思います。